皆さんこんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢宏之です。どうも今日は動画ネタでございます。皆さん、スモールリグっていうメーカー、ご存知ですかねなんか今となってはすごく有名なメーカーに実はなってるんですけど、私もですね、切っては切れないメーカーさんなんですよね。あの、私がね、カメラ買うと必ず買うものがあるんですよ。それがスモールリグさんの L 字ブラケットか K 字なんですけど、 LG ブラケットっていうのがこうなんか写真用のやつですよね。こういう、こういうやつ。ここについてる、これ LG ブラケットで。まあ、ここはアルカスイスっていう企画になってて、まあ、ここでこう、カメラを固定したり、縦構図、横構図がこう自由に、瞬時で行いますよというような、この LG ブラケット。写真を撮るカメラは、写真用のカメラは基本的に私この LG ブラケットをつけてて、あと動画を撮影するカメラに関しては、 こうい枠ですね。これなんかいろいろこうパーツがついてますけど動画の場合はここにマイクつけたりなんかケーブルさしたりここにモニターつけたりとかいろんなことをやるんで、まあ、このケージを動画撮影用のカメラにはつけるようにしてるんですね。まあ、こういう何、えー、ですかね動画撮影写真撮影の補助アクセサリーっていうのかなそういうのを発売してるのがスモールリグっていう。 メーカーさんなんですよ。今日はですね。スモールリーグさんから商品の提供をいただいて動画制作依頼を。いただきました。こういくつかある中で、どれか好きなの？どうぞっていうことでまあ、3つ選ばせていただきました。普段使わないようなものをこうチョイスしたんですけど、この動画で紹介したいと思います。っってみましょう。 まず1つ目なんですがこちらですねアルミ合金製ミニ三脚2429っていうミニ三脚になりますスモールリーグの商品って必ず4桁の番号がつきますこれが2429っていう商品型番になりますこれね結構感動しましためっちゃ頑丈なの大体これね弱いんですよこの手の三脚めっちゃ弱いのだからこうやってる間に だだんんこういうふうに設置してもカメラの重さに耐えられなくてだんだんこう神戸を垂れてきたりとかですねするんですけどこれねめちゃめちゃ丈夫なんですよ こ, うここを緩めてここが首が動いてこれを締めれば動かなくなるんですけどこれねめちゃめちゃ丈夫で締めた状態だと結構ね力入れても全然動かないのすごい丈夫なんだと思った その分ね、滑らかさはないいでです。す。滑らかさはないです、まあ、なぜかというとこれ分かるかなここのねこのねボールのところにこう溝を切ってあるんですよだからこ締めた時に噛むようになってんだよねな、まあ、滑らかさはないけどこういう溝を入れることですごいがっちりと止まるようになる引っかかるような感じになるんで、まあ、使ってる方はね安心ですよねこの上にすごい重たいカメラとか載せても平気で耐えられるからいやこれはいいなと。 思いましただからこう卓上のウェブ会議とかそれこそこういうふうに Vlog を撮ったりとかねっていう用途で最近使っている三脚になりますねこれめっちゃおすすめですまずこれが一つ目でした二つ目がねこ れ,、えー、これ3286かなうん3286っていうライトになります使い方は簡単でここでポチッと 押すすとあ眩しいこう光りますでここをくるくると回すと強くなったり弱くなったりっていうふうにります。こんな感じでさ、まあ、日頃オンライン会議とかあとセミナーとかで使う時なんかにこの上につけてねで、こうやって「はーい」ってこう喋るわけですよ。というようなまあ使い方ができるんですけど。 でここの下のところがアクセサリー集になってるんですけどこのサイドにも上もかアクセサリー集が取り付けられるようになっててさらにこう追加でパーツを増やしていくっていうのができるようになってますアクセサリー集が3箇所こういう風についてますねだからなんかマイクつけたりとかねそういうこともできるのかな追加でこうライトを足したりとかもできるのかなうん なんですけどこれね、私、前からこういうちっちゃいライト欲しかったんですけど、買ってなかったんですよ。今回、ちょうどよかった。で、何に使うかというと、まあ、今みたいな、ちょっと野外の打ち合わせとかですよね、あの私、車の中でウェブ会議することとかもあって、その時にこれで顔を照らしたりもするんですけど、こういう普段の動画撮影の時にね、欲しいと思ったんですよ。まあ、なぜかというと、今、こっちからの光、これ、1灯だけ当ててるんですよね。 でこの光が目に入ると、こうキャッチ、ライトキ ャ, キャッチっていうのかなこう目がこう、目の中にライトが入ると、すごい目が綺麗に見えるみたいなのがあって、例えばですね、これこうつけますよね。これでライトをつけると、ほら、ここに目、なんか光が入るでしょ、こういうふうに、はい。こういう効果があるんですよ。これ一個でもいけるのかなちょっと強くしてみましょうか。 どうですかあなんかこれでもいけますねはいこういう風に目の中にこう光を入れることでちょっと何目がキラキラして綺麗に見えるっていうかそういう効果があるんですよだからまあこういうちっちゃいねライトね1個欲しいなって思ってたんですね普段から動画撮影している人とかそれからセミナーとか講義とかねそういうことをやることが多い人はこういうライトが1個あるとなんか目の演出ができるので すすごくいいですよふ、まあ、普段使い の, その顔を照らすっていうのももちろんいいですしねガネをかけている人は、まあ、ちょっと角度をつけないとメガネにねあのなんな光が入ってしまうのでちょっと逆光かだったりしますから横から当てるようにちょっと工夫しなきゃいけないんですけどラ眼ンでこうやって動画を撮る場合は目にねこうキャッチが入るのですごくいい演出ができるのかなと思いますこれも非常におすすめですね で、最後に三つ目に紹介するのが、マイクなんですね。私、ここにマイクつけてるんですけど、ラベリアマイクっていうんですが、えっと、動画を撮影するときに、やっぱりこう、動くじゃないですか。だから、一個のマイクだと、こっちを見たら、音が拾えなかったりするんで、基本的にはこう、ラベリアマイクをつけてると、常にこう、音が拾ってね、いい感じに聞こえるんですけども、私みたいに動画を撮影したりとか、 セミナーをやられている人とかは、まあ、こういうマイクがあると非常に便利なんですけど、実はね、今、この動画も、このマイクで撮ってるんですけど、別撮りしてるんですよ、音を。で、何で別撮りしてるかというと、はい。スマートフォンで別撮りしています。カメラのマイクで、音を録音してもいいんですけど、でもどうしても、 部屋の反響があったりとかちょっとこの背景をねぼかそうとするとどうしてもこうカメラとの距離が生まれてしまうので遠くにこう声を飛ばすような感じになってしまいますからどうしてもね音がね綺麗じゃないんですよまあ映像にもよると思うんですけども、えー、ラジオとラジオがあるのと同じようにですね動画もそんなに映像が綺麗じゃなくても音は綺麗であれば結構すんなり見れたりするもんなんですよだから えー、視聴者に不快感を与えないように、音ってすごく重要なんですけども、まあ、これから動画やりたい人とか、まあ、ちょっと今、音どうしようかなって考えてる人におすすめなのは、こういうイヤホンを買って、スマートフォンで録音する。で、それを、後で動画編集時に一つにまとめるっていうのが、めっちゃおすすめです。ちなみにこれカメラのマイクに切り替えてみると、 えー、はい、こういう感じですね。カメラのマイクで拾ってる音が、まあ、こういう音になります。なんかちょっと遠くから話しかけてるっていうか、こう跳ね返ってる反響も聞こえるでしょで、これがスマートフォンでこの近距離で声を拾うと、こういう風にですね、音が変わるわけですよ。これ非常に便利ですね。で、マイクがですね、4種類あるのかなうん、普通のそのカメラに挿すタイプのマイクと、これ今私が使っているのはこれ iPhone のマイクですね。えっと、それから、 アンドロイド用の、えっと、USB-C 端子のマイクもあるのでこのマイクを使ってこうやって別撮りしてよりクオリティの良い音を届けるっていうふうにやるとすごくいいと思いましたスマホの ス, スマートフォンってやっぱ電話機なんで音いいんですよね、うん、でこれ再生するときはこいつこのマイクを抜かないと音聞こえないですから再生するときはそれ注意ですねでちなみにこれ あとで動画を一つにするときなんですけどもまあおすすめはですねこういうふうに手を叩いていってそうするとあの波形がピンって出ますからその波形をこう合わせていくまあこの動画も、えー、動画撮りながら音声もそのカメラで撮ってるんですけどそのカメラで撮ってるその波形と今スマホで撮ってる波形パチンって手を叩いたところがこうピンって立ちますからそれを合わせていくっていうふうにすれば、えー、すんなり音を合わせることができると思います マイクってさ、例えばそのワイヤレス GO とかね、えっ、ー、と、まあ私が普段ライブ配信で使ってるこういうマイクとかもそうですけど、結構いい値段するじゃないですか。それよりは、こうやってラベリアマイクを1個買って、スマートフォン録音するっていうふうにやった方が、だいぶ安上がりだし、音質もいいので、動画初心者には本当おすすめですね、これね。はい、というわけで、きょうは相リーグさんからご提供いただいた三種の人器的なものを3つご紹介させていただきましたが、いかがでしょうか。 たまにはこういう動画ネタもいいね。簡単な機材からやってみるといいんじゃないかなと思いますので、ぜひお試してください、はいえー。それでは今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイしたっけねー。